リクリューペア四大陸選手権で日本勢初優勝。酸素の薄さで伝統続出。コロラドスプリングスでの勝利に指揮者も驚き。米コロラド州のコロラドスプリングスで2月12日まで開催されたフィギュアスケートの四大陸選手権。男子シングルではシニア本格参戦1年目の三浦義雄、17、が、米国のネイサン・チェン、23。 の最年少記録をおよそ1ヶ月塗り替える17歳8ヶ月で最年少優勝を果たした。また、陸流こと、ペアのミオラリライ、21、木原隆一、30、組が日本勢として初優勝を飾った。演技が終わると、二人はリンクに膝から倒れ込み、木原は、キスクライには立って向かうほど体力を消耗していた。それもそのはず、コロラドスプリングスは標高が1800メートル。 同じコロラド州のボルダー、標高1650メートルと並び、気圧が低く空気が薄いため、マラソンやサイクリングなどの高地トレーニングが行われる場所である。今大会では、多くの選手が転倒し、酸素の薄さを口にするほど、かなり厳しい環境だったようだ。陸上競技やフィギュアスケートを多く取材しているスポーツライターの折山義美氏は、標高1800メートルの会場で演技をする厳しさをこう話す。 コロラドはよくコーチトレーニングが行われる場所で空気が薄いので心配機能的にはかなりきついと思います。今回開催されたコロラドスプリングスは選手たちが早めに入って練習するなどその環境に慣れていないと難しかったでしょう。空気が薄いと体が大きい方がより心配的に負担がかかるので木原くんの方は厳しかったと思います。ただいま会、2二人はそういった環境をしっかり考え 抑えるところは抑え、緩急をつけたメリハリのある演技をしていました。しっかり練習ができていたからのことだと思います。SNS では、そんな過酷な状況下で力を振り絞って演技をした二人を称えるコメントが多く見られた。いつもと違う。二人の身のこなしが重い。龍一くんの顔色が土色。終わって崩れ落ちる。キスクラまで歩けない。見てるのも辛い。でも、おめでとう、陸流、頑張ったね。 酸素ボンベは置いておいて。陸流、優勝おめでとう。演技物木原くんの表情を見ると体力の消耗。酸欠が尋常ではない。本当に、よく頑張ったな。陸流おめでとうございます。過酷な環境で最後まで頑張った。陸流四大陸選手権優勝おめでとうございます。木原くんフリー終わって立ち上がれなくてしんどそうだった。コーチでの試合本当に大変なんですね。よく頑張った。 今大会で、グランプリファイナルに続く2つ目の金メダルに輝いた、陸流、コンビ、同一シーズンでの国際スケート連盟、椅子の主要3大会、グランプリファイナル、欧州選手権または四大陸選手権、世界選手権、制覇となる、年間グランドスラムに大手をかけた。残すは3月23日から開催される世界選手権での優勝のみだ。前室の折山氏は、世界選手権についてこう話す。 最大のライバルは、2022年の世界選手権で優勝しているアレクサクニエリム、ブランドン・フレイジャー組です。1月の全米選手権では、非公式ながら 227.97 点を出して出場が決まっていますが、四大陸選手権には出場していないので、怖い存在です。これまで210点台を出しているミューキハラペアは220点台を目標にしており、 どこまで進化を見せられるかが勝負のポイントだと思います。世界選手権は日本開催で、会場は、ホームとも言える、埼玉スーパーアリーナ。時差もなく、自国開催のメリットもある、グランドスラム達成なるか、陸流の活躍が楽しみだ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネル